<音楽>じゃあまずテント張りします<音楽>、えー、いきましょう<音楽><音楽><音楽><音楽> 立てる場所決めた。Wi-Fi つなげ。現代っ子やな君たちは。待っておじいちゃんが準備できとるかな。おじいちゃんに手伝ってもらうと。 い一番でかかいいいいいいいいいに刺してて背中がんんやっちちあー気持最よまず最初にみみなこれ広げてみは い, い, い広げろ よみんな四隅持って広げてみみんな四隅持ってっでかいねでっって、えー、寝たくなるよ ね,、えーるよねえー、今日はいい天気やしよかったねあとがついたわめたの開けるーそうそうやべえ。充電が切れる ってきてすないませんかなった。 ち持 っ, っ, った持った。 <笑>かけ声やばい な, なんだおや<笑>おってありがとう。<笑> どういいい感 じ, いい感じはい。ンとッに背中をいいてもらおららうオケ気持ちちち最最高です<笑>最高です最高です最高です今度こ こ, ちらこちら 暑いわーあお父さん大丈夫っでかっ。 それでうが前で前もいいののかなこの上にあるのえこの上にあるのうにっるの、ねあああのあのにあんまさこう持ってくるの、ね、おぎきてない のとことろが見れれるるようにどうにど こ, ここ外してできるんやいめっっっちゃかばろう。<笑><笑> コウスケそそれれれめちゃくちゃゃくく似合うバン<笑>バンバンバンやられた熱いねやれるののきと向き変えてそれあのくが自分の方、うん、誰そうそうそう。 あ, そう あ, あいや、あ、あ、あ、そそそそううう、ううううううやややややややや欲しいいいいいいいい順順番順 番, 順番、うん、んカンタかカンタそんなからまっっとれうううれももけけどこれ忘れやカンタあ逆やカンタここうこうだと抜けちゃうん分かったうわうわいや抜け最よこれいいやろで方一番原始的なのにね。 オッケー。やっはーい、可愛いオスケくんでーす、はい。オッケー。オッケー。オッケー。でたぞー。ようやくエンディングかこれ。ようやくエンディング入ってきたね。ようやくエンディング入ってきたね。そうね、そうね、うピンと。 あーテントの下にね OK、えーまま、開けて網戸にして、えー、うんで虫が入らんようにしないかね関東も入るや待って関東入れさせたってうん網戸網戸網戸や網戸、うん、やばいみんなお願い いやめる集いい、はいはい、<笑>て家をつけるぞーーよ し, よしいくぞー その電話番号あっとる<笑>はい早く行け行けもう桐平通りの方がいいんちゃうあファンタシュ あっまぶし い, い,、はい。かんねあ落ちて あ, の あ, ね、あ、ビンタたつ も, りが、ね、ッ<笑><笑>もう一一回回やっっっったたもうれれれててーそが、パパチチになな、ね、<笑><チン><笑>めっちゃ入れましたで、僕爆笑マシした赤くはないん、ーああうる。んげオッケに、怖い。 うん、でもみんなあれやお昼ご飯と夜ご飯が食べれるようにだけ考えて食べてなイエーイイエイイイエイイイエイイイエイイイエう。イイエイーイエイイイエイイイエイイ ややっとるんや<笑>といくつでも一緒や。 風の音もないけど本当に今日は風が強いです天井が夜大丈夫かちょっと心配だけどそれも含めて楽しんでもらいたいと思います私の心配をよそに結局夜は隣のおばあちゃん家でみんな仲良く寝てましたあんなにテント楽しみにしてたのになんやねん